おはようございます。六代目です。畳の裏返し。裏返しというのはですね、あの、既存の畳についているいグサの部分、畳表。この部分を、まあ、糸をほどいて、ヘリなどを外して、その畳表のみを裏返す作業になります。決して畳そのものを裏返す作業ではありません。で今回ですね、あの、裏返しをしたわけですけど、裏返しというのは、ある程度の了承を得てもらってからするように、 しておりますもちろん裏返しというのは一度使った畳表の裏を使うということでエコではあるんですでもですね畳の裏は気づかないシミなどが結構あったりするんですこれがですねあの裏返してみないとわからないという部分が結構ありますのでその辺はちょっと覚悟しておいてもらわないといけません特に使用頻度が高すぎる部屋でまあ時々物をこぼしたとかなると 結構な割合でシミになっています。日に焼けて分からなくなるようなシミもありますけど、どうしても戻らないような、ものすごく水分を大量に吸いすぎた、長い間水分にさらされたような状態ののは、ちょっと冷えません。あとですね、あのー、線香の焦げ跡とかあったりして、これがひどいと裏まで通る場合もあります。今回はたまたまですね、裏を見てもその焦げ跡が通ってなかったので、よかったです。畳の裏返し。 できれば3年から5年、新しい状態から3年から5年でやるのが理想です。これがですね、安い表だとちょっともうしない方が無難です。やはりいい表ほど裏返した時に綺麗に、綺麗に残りやすい。というような傾向になります。畳の裏返しを3年から5年。まあ表替えって思うならもう10年ぐらい使って表替え。まあですね、最近はですね、20年ぐらい。